なんだこれ、ゴムに水色の塗料ついてるんだけど。キキャリパーを DIY 塗装ししてててマスキングサボって失敗してやがんのというわけで全ン多難な86整備シリーズ、今回はブレーキ整備です。ホイールナットを緩め忘れたままジャッキアップするという愚行を犯し、ホイールすら外せずに沼まります。インパクトレンチを使おうにもね、なんかソケット入らないのよ。原因がわかりました。ソケットが浅すぎて、袋ナットの頭に当たるんです。 たったきり1年以上放置してた、2V1 のインパクト用ソケット。マリオに踏まれることもなく、奈落に落ちるクリボーのようにしす。これ何がダメかって、タイヤが空回りしちゃうんですよ。ブレーキを抑える棒がいるなぁ。散らかったガレージアサルカ。 はい、輪止めにしていた、バイクガレージ用のパイプフレームが残ってたので、これで強引にブレーキを踏ませます。前輪駆動だとガコントロックがかかるんですが、これ FR だからね、アホみたいな失敗しちゃったな。リアはサイドブレーキがあるけどな。ステアリングのシャフトは、表面だけちょっと錆びてる余裕ができたら、手当てするかな。フロントタイヤをロックできませんでした。 どうにもならずに一旦ジャッキから下ろしてます。おまけにスロープへの乗り上げが甘く、緩めてる最中にスロープが射出されたので、戻すのと合わせて、3回くらい上げ直したよとほほ。d w 7 0 0 d z という、最大600ニュートンくらい出るインパクトレンチを買いましたが、ソケットの組み合わせのせいか調子が悪い。開けたきり投げ捨ててた段ボールに、ホイールナットを投げ込んで保管します。なんだこのちびっこいホイールナットは。しかも超オーバートルクでしまってて、緩めてる時、 鉄がねじ切れる感じがしましたホイールを変えるついでに1から2万円の予算をちゃんと積んで貫通式の黒森の全高が高いやつに変えようなしっこいし外した時に転がっていったので4つ角に5個ずつ放って20個揃ってるか確認大丈夫ですねあとは私がうっかり踏んでクレイモア地雷いみたいに射出されない位置に置いておきましょうネジトレイを踏むのは整備失敗あるある前回補充してたオッシャー液なんか復活してました おっしゃー。おしゃー駅言いたいだけな。おしゃー駅に水道水を入れてたら、凍ってタンク割れたけど質問あるおしゃー駅の銘柄を経路洗浄せずに変えて、ノズル詰まらせてそう。理由もなく運転席に座って、ウインカーレバーをちッカちッカやっちゃうのあるある。そういえばコメント欄で、グローブボックス内にもシガーソケットあるよと教えていただきました。 ありがとうございます。何に使えというのだ、社外 e t c かドラレコの電源取りにしかならねえぞ。エアコンフィルターは納車時に変わってたらしいので、14万キロ無効感の、限った空気を吸わずに帰れました。バッテリー充電器をかけておいてから、エアクリーナーの点検をするのですが、戻せなくなって大分解になります。別動画にするのでお楽しみに。エンジンルームの汚れが全体的にひどい。 冷却水も障害無効感って感じで、その色合いはカビ水ですね。映像ガビガビでごめんなさい。ラジエーターキャップも交換しておきたいし、LLC タンクはなんか結晶化してるし。 一ついいニュースがあるとすれば、タイミングベルトは元気ということです。あ、上下逆さまに戻しちゃったテヘペロ。なんか降るより水多くね多めに入れると、勝手に蒸発して、ラジエーターキャップから抜けてくんじゃなかったかもうね、水をビシャーってかけたいね。ハーネス内部に入り込んだ水が、内部を衝突させるリスクを天秤にかけようね。冬場は水も蒸発しねえからなあ。雨上がりに車庫に車入れて、一晩経ってもボディーに水滴残ってるし。今日の本命はこれなんですよ。 ブレーキフルード交換する前にスライドピンのグリスアップやキャリパーの簡易清掃をするよその清掃に1箇所あたり25分合計2時間もかかって沼まあ大事なブレーキだ慎重に行こうぜ そこで判明したのがこれですよ、スライドピンダストブーツという、真っ黒いゴムにつく蛍光色の塗装。前オーナーがキャリパー塗装してたのは、外から覗くだけでわかることだったが、これハケで塗ってたっぽいな。ブレーキダストに埋もれてるし、よく見ると飛び石のせいか、ところどころ剥がれてるし、DIY 下手な塗装かよ。塗装する暇あったら、スライドピンのグリスアップでもしてろ。 基本的に固着してるボルトなので、先にラスペネを吹いておきます。本当はブラケットごと外して、オーバーホールしたいですが、数ヶ月後にブレーキキットに付け替えると思うので、簡易的な清掃とスライドピングリスアップだけ行うよ。14mm のメガネレンチをかけて、ハンマーでぶったたいて緩めます。メガネが飛んでいくので、 撮影しながらの片手打撃では無理です私は肩押しキャリパーに触り慣れてるしオーバーホールもしたことあるから普通に行くけどまあ素人がブレーキ触る光景は流したくないねディスクブレーキって仕組みや構造はとっても単純だからな知ってさえいればそんなに難しいもんじゃないはいメガネ落ちましたね 片手じゃ正確に作業できないので、ここから先は撮影以外作業メインです。うーん、キャリパー汚れまくってますね。スライドピンの動きは、場所によって悪くなってる感じ。下側のスライドピンだけ、ただの鉄ボルトじゃなくて、なんか黒いゴムみたいなのあるよね。勝手ー。グリスアップ後はヌルヌル動くようになったので、引きずりへの処置として、効果はあったでしょう。ブレーキパッド勝手ー。踏んでも全然反応しないパッドだけど、インジケーターっていうの 減ったら泣くやつがついてますね。もうシムも外して、グリスもパーツクリーナーで落として戻します。ねえ見てよ、スバルって書いてある。これ純正パッドだ。マジかよ、ファミリーカーレベルで、踏んでも効かない雑魚パッドなんだぞ。スポーツ車なら。 せめて初期から効くやつを入れてくれよ。キャリパーにもスバルロゴ入ってるけどよ。これは GR86 で明確に改善されたよな。その分ダストは出るようになったが、開発者さんにお礼を言いたい。まあスライドピンのグリスは汚れてますよね。ブラケット外して徹底的に掃除するのが理想なんだけど、どうせすぐ交換するし、隙間にパーツクリーナーを吹いて、エアダスターも使ってある程度は乾燥させて、目に入りそうになって、スライドピングリスは最低2回は塗って出し入れします。 その2回目が大事だと思います。一気に動きが良くなるから、なんか下側の方が、戻りが悪くなるように設計されてるダストブーツをめくって、キャリパーキストンの側面の作を点検。まあサビついてきてますよね。うん、交換するから、カポカポって言うのだいぶ動きが良くなりましたね。 キャリパーキストンを戻すのをサボったから、元々の振れ幅が限られてはいるけど、まあ合格でしょう。ここまでやるのに約20分、手がクソみたいに汚れます。このキャリパーの隙間から、マイナスドライバーをうまいこと差し込むと、キャリパーキストンを押し戻せるっぽいんですよね。今回は失敗しましたが、特にリアでサイドブレーキを戻し忘れてると、キャリパーが外れなくなるよね。ふむ、余計なことはするもんじゃないっすね。なんというか、ブレーキパッドのマザイが割れそう。 何をどうやっても、下側のスライドピンが戻らなくなったので、ハンマーで叩いたら入りました。どういうことなのハンマーとライト、地味に整備の必需品だよな。パーツクリーナーでブシャーって掃除してると。 新築ガレージの床がどんどん黒ずんでいく仕方ないさむしろ整備のために建てたようなもんだし砂利のの上上ににに板やらら鉄をを敷いいてててそジジジャャッッッッッキキリトラク置強引アップしてたからなグリスもりもりでスライドピン戻してはめはめして取り出してからグリス持って入れ直して5000から1万キロごとにジャッキアップしてメンテナンスしたいものですねブレーキパッドとキャリパーが触れるところにグリスを少しだけ塗る人がいるみたいですが私は不器用ゆえゴミを寄せ けけるだだにななりそうなのですだから塗ってませんどっちでもいいらしいよな、グリスの塗りすぎとか、ろくなことないだろうが。リアのピストンがかなり出てきてますね。リアパッドは摩耗が進んでいて、交換を検討する時期になっています。エンジンもブレーキも汚れてますね。 外側だけ洗車してボディだけピカピカにしても、中身がこれってどうなんだよ。週に1回だ外を洗車しただけで、愛車ピカピカで嬉しいとか、その10年10万キロ後がこれだよ。グリスを塗って動きが良くなりすぎたので、共回りするようになってしまいました。17ミリのオープンエンドで抑えます。 まあスマホ片手じゃ無理っすね。リアはキャリパーを押し戻したので、この動きの良さよ。キャリパーキストンが固着しているが故のブレーキ引きずりだったら、解決にはならんがな。原因とリスクを一個潰して、より安全な車にする。おいおいおいブレーキパッドのマザイ脱落してるじゃねえか。まあ車 11.3 トンの軽量車の、リア側の、もともと効かない純正パッドだから、俺はこのまま戻すけどさ。リアの正動貢献率は20から 30% ほど。 それを4つのリアパッドで分け合うんだから、リアパッド1枚は5パーちょいだろその中の1 2分の1の中の1 10分の1しか欠損してないからな。全体で言うと 0.2 5パーかブレーキとタイヤを変えるまで、プリウスみたいに奥でドカンとは踏まないので、グリスアップとエア抜きによるプラスを鑑みて、 安全に支障はないと判断いたしました。神経質になりすぎだよ。1個5000円のアジアンタイヤで、引きずり気味で矢が噛んだブレーキで、問題なく帰ってきたんだよ。変なもんだよな。RX8 時代から地味に積んでいる、オンボロ車の整備経験が、より雑な安全意識を生んでいるなんて。というかさ、マスターシリンダーの、ストレーナーっていうの外れねえんだけど、上からスポイトで吸っておくと、踏む回数を少なくできるっていうけど、失敗しましたね。ここまで苦戦するなら、 このまま交換に移ればよかった。左リアから始めます。こういう交換キットの先端を、ブリーダースクリューにはめる、12角のスパナより、フレアナットレンチっていうの穴空き六角の方が安全ですね。10mm のブリーダースクリューだけど、硬くて外れねえ。またハンマーで叩いちゃいました。今回、エア抜きとフルード交換は分けようと思います。 最初は緩めっぱなしのままペダルを何回も踏んでフルードだけ交換していくよマスターシリンダーの液面がミニマムを下回らないかこれだけが注意ですねミニマムの下で踏むとそ面倒なところにエアーが入っちゃうらしいからな安全に踏めるのはせいぜい10回まででしょうブレーキフルード補給器とかあるらしいけど私は使うのやめましたそこそこ溜まっていますね とりあえずこのまま4輪やるよ。実物は綺麗だったけど、映像で見ると、まだ汚れてるまあキャリパーごと変える予定が、仕事の合間にやってるので、1日あたり1から2時間しか作業できません。念のため、パーツクリーナーで洗い流しておくよ。ついでにスライドピンの、汚れしか呼ばなさそうなグリスにもかけちゃえ、そんな調子で4輪とも終わったのでや抜きです。 こうやってブレーキペダルを突っ張らせている間に、ブリーダースクリューを緩めるんですね。一回だけ気泡が見えたんだけど、動画には映らなかったな。キャリパーを外したわけではないから、エア抜きがいるかというと、よくわからないけどな。今回はちょっと事情が違いますよ。状態劣悪のクソ底辺中古車で、制動初期のスカスカが、エア紙によるものだという懸念があること、その点を重く見て、撮影外でも、エア抜き作業はしっかりと行っておきました。これは、動画用にわざわざ、 トレーナーを掃除し直している様子です。ブレーキラインに異物が入ると大変ですが、ちょっと雑ですね。徹底的に掃除して戻します。実はまだ一輪しかエア抜き終わってないですが、やることは一緒だし、補充して戻すだけなので、動画としてはここで終わります。ドットさんのブレーキフルードを使ってねとキャップに書いてあるんだけど、私はレッドメモリーさんと同じく、この 4.2 とかいうやつを使っています。 入念に交換しないと、ライン内でフルードが混じって危ないね。なお、吸湿性はドットさんと同等らしいですよ。エアクリボックスは取っ払われています。このままスロットルボディも簡易清掃しようかな。はい、次回もお楽しみにー。